おはようございます。今日マズ で, です。今、えー、今朝の5時20分です。はい。まあ、休みになると朝早いですね。はい。えー、今日はですね、あのー、なんだ大分のあのー、国崎市にあのポータルの申請に行きます。えー そ こ, こにあの仁王像があってまだポータルになってないみたいだったんでえまあ結構有名な観光地なんでね、その仁王像をポータル申請してあの近くのですねアナザータイムっていうあの銅像もあるんでぜひそれを見てですね観光がてらあのポータル申請していきたいと思います。ちょっとかかななりり 遠, 遠くてあののバスの乗り継ぎなんかも結構 大変なんですけどもそれも旅の醍醐味なんで楽しんでいきたいと思いますそれではよろしくお願いしますはいそれでは宇佐駅に到着しましたえ、ここからですねちょっと時間があるんで えー、せっかくなんで宇佐神宮を、えー、観光して、でそれからまた こ, この宇佐駅に戻ってきて、でそれで、えー、国見中見中町の方に向かいたいと思います。はい、それでは寒い。ううううううこっからじゃあ宇佐神宮の方に行ってみたいと思います。 今国見中町に到着しました。今日のいたよく冷えますね。またバスの時間まで1時間待ちなんですけど、ちょっとですねさすがに冷えすぎるんで、お昼をちょっと地元のレストランで食べて、また戻っていきたいと思います。あと少し、あと1個バスに乗れば。 到着するんで。楽しみです。いやー寒いな。今日。うん、ちょっと昼間だからと思って舐めてました。はいまあ、ちょっとご飯食べて、また温めてまた出直したいと思います。はい、それでは失礼します。 えー、まあポータル申請とかポータルスキャンとかあと写真撮影写真申請ですね終わらせましたポータルスキャンと写真申請はあのアップロードできたんですけどもポータル申請に関してはですねちょっと電波が私の持ってるこの今日本に帰ってきてる時に使ってるこのモバイルルーターですねちょっと電波が入らなかったんですよはいなのでちょっとバスを待ちながらそのまあ多分 そこバス停のところは電波がいいんでそこで、えー、GPS を見ながらですね申請の方を終わらせたいと思います、まあ、その申請の動画はまたこちらの方ですね出しておきますので、はい、参考にしてください、まあ、どうしても旅先なんであの説明文とかちょっと入れないっていうか入れないですね私あの基本タイトルコピーばっかりなんですけどはいそれで申請してます き今日もこのバスの時間があと3分ぐらいしかないんですよあ、こんな感じで旅先で忙しいんで、そういった説明文、入れる暇はないです、はい、旅のついでにやってるんで、いつもですね、あそこは、えー、ご了承いただければと思います、はいね、説明文がどうという人もいると思うんですけど、入れ、入れれない。<笑> すいません。まあ、それで却下になったら却下でいいです。はいまあ、それは仕方ないと思ってます。はい、それでは今後ともまあ秘境だとかですね。秘境のポータル申請だとか、いろんなこと、またチャレンジしていきたいと思います。それではどうぞよろしくお願いします。